最近ね、いろいろあるんで、ちょっと温泉行って気を抜いてきたんですけども、まあここでもね、ちょっと一息つくために、ハッカーミミなんですけどね、これね、まあ赤字なんですよ、はっきり言ってねあの、皆さん買ってください、でね、最近ちょっとね、驚いたのがね、これに書いてあるね、この SF 漫画の内容が結構ね、実際のことになってるんですよね。 でこれ PCR 装置、個人で買うシーンがあるんだけども、このストーリー考えたの、2019年ですよです、次の年に PCR がもうあのコロナ騒動で大活躍でしょ、あの時にね、この PCR 関係の機械とか、市役のメーカーの株買ってたら、もう、ね、5倍とかそんなのになってましたからね、だからこれ、バイオは金になるっていうのもね、まずこれが実現したでしょ、バイオ、金になるっていうのが実現してしまった。 でもう一つねこれスーパーコンピューターでなんか数学の定理を発見するでこれね僕ねこういうのやってるところがあるってこと僕知らなかったんですよまあ一応理屈の上ではこれできるだろうなと思ったらねなんかイスラエルの会社が でにやっててで実際それはね、なんかラマヌジャンマシンって言われててね、ラマヌジャンっていうのはそのインドのもう変態的な数学者で、もう本当、アインシュタインでもこれは絶対に発見できなかったというようなね、数式をどんどん見つけたっていう人なんだけども、そういうのをね、今 AI 使ってコンピューターで発見するっていう試みがされててですね、でちょうどこの漫画が出た頃に実際にそれをやってるっていうのが出て、で、今ね、本当にね、 も う, もう実用段階というか、実際にこの AI 使ってね数学の法則とか、まあ、コンピューターのアルゴリズム、なんか問題を解く手順っていうのをコンピューターに解かせるっていうのを実際にやっててね、これも本当に実 現, 実現しちゃったんですね、でもさすがにね、あの暗号を破るっていうところまでは行ってないんですけども、まあ、かなりね、この漫画の内容がいい線いってるなぁとね、我れながら思うんですね。 あとね、実現したことといえばですね、中華鍋をパラボラアンテナになんか山に潜んで Wi-Fi。これね、どうも最近ニュースになってたんだけども、ロシア人がやってるみたいですね。なんかロシアの IT 業者なんかが、この兵役逃れのために、こう、シベリアなんかの山奥に隠れ住んで、こうやってパラボラアンテナでね、インターネット繋いでっていうのをやってるそうで、これもある意味ね、実現しましたね。 あとね、この漫画のまあ他のシーンでね、えっとね、音を利用して、そうそう、音を利用して、相手の位置を特定するってい う, のというのがあるんですよね。で、これもね、最近、なんかね、ちょっとあの YouTube、どっかのチャンネルでね、話題になってました、これ。例えば、その YouTuber の人でね、このこ、野外で何かこう、中継というか、生配信とか、あるいは花火なんかの実況してたら、その、外から入っていく、 入ってくる音でこの音の遅れなんかでその YouTuber の位置が特定できてしまうっていうのが話題になっててて や, やっぱりやるやついるなということでこれも実現しましたね、この音を聞いて相手の位置を特定するこれも本当になってしまったねあとはですね、この先だとあウクライナのサーバー借りるシーンがあるんですよね。これれもあれですすよあのウクライナにロシアが侵攻する前の 話ですよこれウクライナのサーバー借りてっていうのはで。ウクライナのレンタルサーバーを使うっていうのは結構これはいろいろ意味があってですねなんでウクライナのサーバーを使うかっていうとねあのヨーロッパというか東ヨーロッパあの旧ソ連圏旧ソ連圏っていうのはねやっぱり 元, 元社会主義だったんでね法律が独特なんですよ。で 特にね著作権関係が甘いんですよねで僕も実は後で知ったんだけど漫画村もあれウクライナのサーバスがあったんですねあれ、うん、だからそういうちょっとねこの 著作権的にグレーなっていうかまあ、グレーどころかまあもろに違法なことをやりたいんだったら結構このウクライナのサーバーを借りるっていうのがあったんですねだけどねやっぱりあのウクライナにあの侵攻したせいでね今ウクライナのサーバー業者が大変なことになっててまあ、僕は知ってる人でもなんかねウクライナのサーバー借りてたらなんかあの。 音信不通になってしまったとかね、サーバーが突然止まってっていうのが、ちょうどウクライ ナ, ウクライナにねロシアが侵攻したときに。ということで、これもある意味ね、ね本当にあったのかなっていうところがあるんですね。で、そうそう、この漫画のこのテーマがね、漫画の中でこういうこの戦闘シーンなんかもあるんだけども、これ、ネットゲームをテーマにしてるんで、戦闘シーンがあるけど、出てくるのが全部第1次世界大戦の武器なんですよね。 でこれもくしくもね、ウクライナでもうなんか、塹壕戦やってるんですね、第1次世界大戦型の戦争、だからこれもある意味ね、予見してたのかなと、あとドローン使ってるシーンもあるんですよ、これ、ドローンで敵を特定してるシーンとかもあって、なんかね、この漫画の内容がいろいろね、最近、現実のものになってる、だからこれね、ハッカーミミってね、未来予知漫画なんで、これを読んだらね、未来がわかるっていう。 だから僕で個人的にねあと実現しそうなのはね、まあ、バイオが金になるっていうふうに、ねまあ、言ってるシーンがあるんだけど僕、バイオは狙い目だと思いますね。あの あ, あのあれですよ投資とかそういうのはあくまで個人の、ね、責任でやるべきなんで僕もそこはどうとは言えないんだけども。バイオ関係もねやっぱこの あのコロナ関係でね、すごいことになってるんですよ、あのやっぱり技術革新が生まれた、メッセンジャー RNA ワクチンとかね、あとはね、あとあの AI がね、すごいことになってて、AI で、えー、タンパク質の、ね、分子構造をかなり、えー、精度よく、しかも早く特定できるようになったっていうことになって、このコロナ騒動の2年ぐらいで、このバイオ関係の技術がすごいね、 ああの革新的なブレイクスルーがあってですねその割にはこのコロナが落ち着いたんでこのバイオ関係の株価はすごい下がってるんで今がいやまあまあやめとこうそういう話をするとそれでまたあの損した人が出たら僕は悪いっていことになってしまうんでまあその辺りはもう皆さんの自己責任ということにするんだけどもまあとにかくこれを読んだらねこのちょっとねその 世界の近未来がわかるというか、なんか結構な精度で、ね、現実なことになってるんですね。だからこれね、あの、SF 教養漫画としてぜひね、読んでいただければと思います。ということでね、あの、この作者の方にもですね、作者の高峰さんにもね、ちょっとお金が入らないといけないので、一応、この本のね、宣伝をね、改めていたしました。今日はちょっとね、啓発というか、息抜きでお話しいたしました。